マイチざンおはようございます今日も飲みです川崎でいやー楽しみにしてました<笑><笑>でもさ緊急時代明けてさめっちゃ人増えたんよねいやでも川崎もともと人多いっすけどもともと ね,、まあ、ねもっと多くなっちゃいます、ね、緊急時代あったのってぐらい多かったんだけど俺めっちゃ腹減ってんのよまあ、じゃあとりあえず今日も全然店決めてないから、はいはいはい、歩きながらいい店があったらま交渉してはいいつも通り。オり OK な場合飲みに行くって感じで行<笑>はいはい、はい、きましょうお願いしょ でも今日どうする毎日何系食いたいとかあるそうですね海鮮とかどうですか海鮮お腹的にはガッツリ系って感じじゃないお酒がメインなんでお酒がメインなんで確かに<笑>やっぱ海鮮がベタかなとかまあうまいやったよねちょっとつまん で, で、ね、酒飲んでって感じだよねここはめっちゃうまいところ老舗で俺も23回来てて大将がお話しした時はもしなんか来る時はでもいいですよって言われたからちょっと行ってみるここに待機場所がここで待ってて待機場所が行ってらっしゃい あ、お受けもらいましたはい。ありますあ、ご迷惑じゃないところで全然大丈夫ですはいいや、ありがたいねいや、いいし、いいですね配線がめちゃめちゃうまいんだよねあ、ありがとうございますお年のながら未来のやつありがとうございますで、ちょっとね、これねメニュー表を見ておくんだよねこういうかわいいのよ、日替わりでこんな感じなんだけどあ、これ全部日替わりなんですかそう、これが結構日替わりでコロこロ変わるのよね季節によってとか もちろんレギュラーメニューもいろいろあるし、まあ、とにかくこのお刺身系が本当にうまいいやー楽しみで す, <笑>みす<笑>とりあえずカンパンいでだで す, す<笑>うまいおすすめもらってた季節のお作りの巻き合わせ、はいはいはい、クジラの クジラベーコンと、さちおろの天ぷらと、からこういう飲み撮影見てるのが初めてな人は分かってないと思うんだけど、大食い会じゃないんで。っ<笑>ていうかさ、この動画でさ、前人とどうなりゆきでっていうのって話したりけて。いや 話 し, てない話してないよね前回の動 画, 動画のさコメント欄でもどういう人なのとかああ、はいはいはい、結構多くてだからもともとマあジンとはあああの俺が所属してたキーで担当マネージャーだったんですよそのマネジメント業で独立するって話でじゃあちょっと一緒に仕事やろうかみたいな流れで今も付き合いがあってほぼマネージャーみたいなもんだよねお互いね頭が上がらないけど友人としてね友達みたいなこれがねお通しでございますね会計だけど何か分からないいただきます うんあうまいうまいうんこれぜひちょっとコメント欄であの何の回か知ってる人がいたら教えてほしいねあっはいではすいませんこれがしめさば刺しでございますよねていうか身がブリブリじゃないめっちゃうまそうちょっと食べましょうこれ食べましょうとりあえず鶏皿用のちょっとお箸でいただいてわさびもしい てかわさびこれすごくない絶対あの市販だちじゃないよね粒が細かいんだよねトロトロしてますねトロトロしてるいただきますめっちゃうまいよ顔がいい顔これめちゃめちゃうまい本当に浅締めで、はいはいはい、あのー、その締めた酸味はあるんだけど脂のこのりがほぼ生魚なんだこれ めちゃめちゃうまい<笑>ちょっとこれ毎日も食べてほしい僕でもあん ま, いやこれあんまりい い, いやできないですけどいやこれマジビビると思うよこれ食べたらいただきます これやばくない今まで食ってた中で一番うまい一番うまいうま、ん、あの、しめサバじゃないよね、もうここまで食うと、めっちゃうまくない油が乗ってるそう、油もすごいしっんやっぱしめると、あの水分で抜けるんだけどそうですよね全く抜けてないんだ よ,、ねでよね、パサパサしてないそ う, そ う, そうトロトロでも、刺身だもんうまいうまいね、これうまいいいね、じゃあ、二回目の乾杯しますかあ〜すみません、じゃあ、失礼しますああ、うまいちょっとお酒も来たんで、うん、いいですか、クジラベーコン はい、行かせていただいて。なんかあのハムみたいになってるよね。なんで白いですか？クジラベーコン一応。うわあ。酒のあてに最高。うまーい。うまっ。なんかハムとかベーコンぐらいその動物系のお肉の味する。うん ベーコンってあんま見ないですねうん脂身のさ白い部分がさ、うん、コリコリしてめちゃめちゃうまい数の子みたいな近い食感<笑>コリコリ感がいやこれめちゃめちゃうまいうまっうまいやっぱり今日のお店の選択もう間違いなかったわあ あ, ありがとうございます これ今来ましたねこれタチウオの天ぷらですかねこれめちゃめちゃうまそうよこれ前一人あれでしょ初体験ですタチウオ初体験ですタチウオ自体が食ったことないめちゃめちゃうまいよじゃこれいただきますどうようん、うまい溶ける溶ける本当に溶けるしかもこれ衣も美味いんですよそう衣そうこの天ぷら揚げ物本当にこの店うまくて 最高のレシピンがこれうまいうまいすごいいただきますうまいアナゴとかに近くないあーアナゴに近い、ね、うんうわうましかも全然水分の出てないし、うん、結構普通の店で食べるともっと淡白なのよ、うん、なタチウオって結構白身魚で旨味もそうだし水分もそうだし結構段違いレベルでうまいかも これで800円よこれ絶対食べたほうがいいじゃんちょっとあと1品残ってるからのどぐろかっす、ね、うわのどぐろ楽しみだな塩焼き今日の飲み会やばいね今日ちょっと当たりっすね当たりだね大当たりだねちょっとこんなうまい海鮮久々に食ったかもうまいっすねうーんいやうまいなああこれちょっとマジでタチウオがやばいかもタチウオやばいっすね揚げ、うん、物にして正解したん、ね、うん 結構4品のお腹いいっぱね安いんだけど量が一品一品しっかりあるからこれだけ的に大丈夫ですかもう全然いいでしょダメかもしれないけどいいでしょ4品しか食ってません、ね、<笑>いいのよ満足度的にはねいいっすよね酒はやっぱ楽しんで飲むのが一番なる確かありがとうございますうわこれのどぐろの塩焼きっすねめちゃめちゃ高級ただすげえうまいからちょっとお先につまませていただきますそういただきます <笑>うーわーうめえめちゃめちゃうまいよこれやばいやばい脂のりもすごいし身もふっくらしててでそのまた喉ドグの油が塩気でより甘く感じるんだよねなるほどこれやばいよこれだけでいい うまいめっちゃ脂のつくめっちゃ脂ごくよねまた皮目の香ばしさがうまいのよこれ焼き加減が最高だ ね, ね最高今日最高の飲み会だな<笑>これ通うないやもう酒が止まらないよ早いです<笑>いや、止まんないのよ無理だよ美味しいもの目の前にしたら無理<笑>もうシしトうしたらうまい 全部前。なんか外れないですよね。何一つ。満足度がさ高いから。お腹いっぱいが早い。ちょっとこれは相当名店発見したよ。まあ多分カースメソはねもうみんな知ってるのよ。結構老舗だから。結構しかも目立つところにありますもん。うん。これ。今気づかなかったけどさ、のどぐろ四分の三ないじゃん。これ一口しか食ってないのに。めっちゃ食ってます。<笑><笑>すみません。美味しすぎて。のどぐろうますぎて。<笑>いやよかったでも。 うん、もうね、今日の仕事終了、帰りますか、<笑>帰りますか、<笑>じゃあもうあとは間ガキを食って帰ろう、帰りますか、本当、川崎の人たちも飲みに行きすぎて、みんな理解してくれててあの、オフはそんな食べないってことを知ってくれてる人が、店員、まあね、さんも多くて、部屋にバンバン出てこないから、助かる、本<笑>当食わないですもんね、普段そうね、まあまあ、人並みにぐらいだよね。いや人並み以下 マジはいあっ、まありがとうございますおおこれ間柿、ま、でございますねめっちゃうまそうなんだけど身がでかいよ殻よりもさスカスカの場合多いけど殻パンパンだからねこれ<笑>ちょっといただいちゃいますか<笑>いただきますうわこれ贅沢だな<笑>うまいっすかやーばいこれビールすみますん だいぶきみんなああ<笑>これやばいよ俺個人的にもう全部うまかったんだけど今日一だねあマジですか、うん、いやちょっとねこのカキのうまさを味わってほしい毎日にも<笑>どううまい臭みがないですよ臭みないね一切ない 正直、あのネギとかもみじおろし乗ってたけど薬味がいらないぐらい臭みゼロってうまみも強いし苦手な人いると思うんだけど、うん、かきって絶対食えるし苦手絶対食えるねちょっととんでもない店見つけたね ウニの寿司だけい い, いよ一貫追加いくらも食べてみたい両方食べな、ね、い両方いっちゃっていいんですかいっちゃいましょうよえ、ダッサイあるじゃんうわ、飲みたうわ、絶対明日でひるくう飲みたいやー、面白くないありがとうございますはい、ありがとうございます甘いあ、あ、甘いめっちゃフルーツの匂いがするうわ、うま何これ なんかダサいのスパークリングみたいな感じあ、はいはいはい、じゃあ焼酎と日本酒はあんま変わんないんまぁ、あ、香りは若干その焼酎っぽい後味があるんだけど、はいはいはい、でも日本酒のだっと同じくやっぱ米の甘みがすごく出てるからこれ多分日本酒が苦手な人でも絶対飲めるだから普段から飲んでるしさこうやって飲んでるとさ撮影って忘れるね すみません、喉黒もうないです喉黒<笑>もないよね<笑>こういうお味しいとこ来るとさ一品一品高くてなかなかこう気に使ってあ、うん、どうぞどうぞみたいなあるけど安いのよ全部、うんうん、だからあの人と来ても気ぃ使わなくていいっていうかあのもう一個頼めばいいじゃんぐらいの金額のものが多いからまあ、ちょっと食い過ぎちゃってもじゃあもう一個頼もうかとかで済むだそれがすごくいいと思う 残念なお知らせがありまして、握りも紹介したいんですけど、カメラのバッテリーは限界でございます。だからもう握りは置いといてエンディングだけ撮らせてください。後で握ら食べるとしてエンディング撮っちゃいます。エンディング撮りましょう。とあ来た、ありがとうございます。ちょっとね。エンディングの前に印刷だけ、これこれウニとイクラでございますね。あのこれね、あの前チンチョイスでございます。これ美味しく頂 い, いてください。一応食べてください。エンディング撮っちゃいました。はい、ということで、今日はね。こちら訪れたのが魚浜さんというお店に来ました。 僕もねあのオフではねこちらの魚浜さん来たことあるんですけどもう本当に全品どれも美味しい海鮮ばっかででしかも値段もめちゃめちゃリーズナブルじゃ ん, んあそうなんですよ、ね、そうでも本当トお得すぎて神奈川って漁港がね結構あるから新鮮な板倉屋さん多いんだけど川崎の中でも多分僕がいろいろあるような中では随時でうまい海鮮がいただけるお店なん で, でょ、ね、気になった方はぜひ川崎に来た際にはこちらの魚浜さんで美味しいねお刺身とかと 酒をね一緒に楽しんでいただきたいなと思います、まあ、そんなこんなでエンディングもこんな感じでいい全然大丈夫ですもうちろん酔っと当てるからもう撮りたくないんだよねもう<笑>カメラ向けられると本当やだもう<笑><笑>ぜひね本当に川崎美味しいお店いろいろありますんで魚浜さんに限らずですけれどもこのね僕の今住んでいる川崎の街にね皆さん飲みに行ってください<笑>ということで本日もご視聴ありがとうございましたこ、えー、の動画とともたらチャンネル登録コメント高評価お願いします<笑>じゃあねー<笑>